好きです <laughs> お札としております。<笑>どうする?ど。どっちも。任せます。<笑>ちっちゃ。本当ちっちゃい。ちっちゃいね。なんか空港もあるし、もうちょっと栄えてるとこかなと思ったけど、全然違う。出ちゃう出ちゃった。 映 っ, ね、映ってないわ映ってない狭い ね, い, ね、えー、いいね<笑><笑><笑><笑>ええー。すごいこういうのめっちゃ好きでもいつも私こういうとこしか行かないって<笑>本当だよあここいうかおもてさんともついてじゃんあ、うなぎが有名なんだな こ, ここ ごは い, いっぱいあるねいいなでもうわあおいしそうでも人多すぎるとこあんまり人多すぎるとこはあこまりいやダメダメ何にするうなぎ うん私も定食にする。定食。うん。これ天ぷら定 食, にする定食。うなぎは結構ないと。<笑>すぐ飽きちゃうから。<笑>この匂いって畳かな？何、うん、匂いなのかな、うん、このな階段、うん、あたりの匂いめっちゃ好きだ。った、うん こ, これが生姜。生姜。上。綺麗なような生姜で下はおろし。じゃあ生姜をちょっとのぞいて。のぞいて。うん。ちょっと入れて。のぞいて。のぞいただきます。何から食べた方がいいと思う。これはね、天ぷらはね、あんまり好きじゃないものだから食べる。うん。いやでも最初の一口は一番美味しいものか食べたいから、ね。レンコン。レンコン。え？<笑>天ぷらの主役って俺エビだと思って うん私はエビだねエビじゃなきゃ、エビだね<笑><笑>うん、美、う、味、ん、しい去年だったかな、実家に一回帰ってご飯食べて、うん、こう持って食べたら表現、うん、悪いって、こ、う、れ、ん、<笑><ン><笑>なんか付箋ついてるよ<笑>あっ、んなさい、ごめんな さ, いんなさい<笑><笑>すいません<笑>、はい ちょっと痩せてないか、ね、多分はははあかああんだけやったんね。 食べまう。美味しい、うん。食べてみる。いや、いいよ。ね、あ、あそこだ。あそこもなんか、なん か, なんかあったさっき見たから。さっき見た。ここら辺は多分あんまないんじゃない。まあまあ、さっきの。んうん、う戻る 戻るえ戻戻戻戻え戻戻る戻るあのこれえ一番のー、いいどうが好きいいうん<笑>お私もまロジは好きなんだけど、うん、今のは路地って言えるのかなさっきもめっちゃいい、ね、<笑>それ体験体験だねを後でやってみよう や, いい、ね、やってみよう体験体験だったらやってみようなんか本物の人だったら人そう いだけど<笑>この本物の人 殺, すあの殺す人はではなくてあなんてあるじゃないかあ日本代表のを目指しる高も生きてる状態だな。そ<笑><笑><る><る><笑> <笑><笑>なんだうーん、うん、薬<笑><薬><笑>あ、漢方とか方、うん、すごいのをやってる、うん、何で 公, 公, <笑><笑>公園じゃない<笑>ライブじゃね<笑> い<笑><笑>あれかなかそうだね。で、こういうなお寺っぽいのいっぱいあるじゃん。ああで結局、うん、何のためのお寺か。あ、えっといろいろあの役割みたいなのがある。こ、うんうんうん、れも？わからない。わ<笑>からないよ、わからないよ。それは。あ、エマだ。あれ、あれこそエマじゃないの？山えエマ、エマ。ヤ<笑>マ<山>。<笑> 結構するでしょう手作りなんだよね、こういういのはい、ま、ゃん温かいあとコーヒーフロー ト, でーーロートはい、コーヒーーヒフロート こんな雨降ってる寒い日に、フロート飲む人、私しかいないもんね、うん、糖尿病に、なりそう<笑><笑>抹茶ってこんなでかいお皿、おさもうコップじゃなくてお皿だね。<笑> 抹、ま、茶、あ。じゃあは絶対こういう。最後のこれが多分二週、再来週。だからなんかもうちょっと受けそうな話をし て, みて。受けそうな話。<笑>でも言われるのか。タイムプレッシャー。なんか う, かうん。何こもるのか。ご飯の終わりかな。うん、あ、そうなんだ っ, ってた、うん。うん。昼食とかでやっててた。そうだ。何の話、ね。 通話しててさ、最 近, のあれ最近もちょうどなあ。 これ<笑><笑><笑><笑>が一番いいと思海外す。 寒くて背伸びなくなっんですよちょった。 スタバスタバじゃなくてあースタバないんじゃない今日行ってみるスタバとかあったら